2018年最後の日、良いお年をお迎えください。いい夢を見て来年に会いましょう。 いい夢を見て来年に会いましょう。いい夢を見て来年に会いましょう。来年にはもっといいことがあるはずです。来年にはもっといいことがあるはずです。来年にはもっといいことがあるはずです。